入ってますねはいさあそ、それでは始めていこうと思います絶叫ジャイで、えー、解説が農業ですよろしくお願いしま す,、はい、します声出してきますすみませんでしたは<笑>はい。はいはい、第十一回ということでねバイソン・ザンギですさあヘッドまあこれはね基本的にはバイソンがいい、はい、勝ち回りがいいですよねそうですね基本的にはダッシ ュ, シュダッシュグラウンドショー、はい、ストレートのショーですねこれを、はい ひたすら出されるのをどういなしていくかっていう組み合わせです、はい、でこうなった時にザンギが一気に持っていけるとそうですねで基本的にできるだけ前に歩いて歩いて歩いてグランドダッシュストレートを何発か食らいながらでも2回ぐらい焦がせば勝ちってい う, う, いうは端にラインを上げてというやつですね、はいはい、ラインを上げてた、はい1本ではカブキンが取ったんですが、まああのー、焦がしたんですけど体力的にまだ余裕があったんで っったって感じですね、そうですねおここから終わりですよねもカト、遊びの、遊び心を入れるとやばいです、でもタチコパンが結構、はい万能でああそうですね、タチコパンで基本的には止まる間合いが多いんですけど、はい、特定の間合いだと、あのダッシュグランドショーの手が足元に刺さっちゃう間合いがあるんでるる、万能とは言い切れない、アッパーを警戒する以外のそういう事故もあり得る。 今のは、さがくらいからのヘッドで逃げようとしたんですかあれ、本来だと大足まで繋がりますよねここはた あ, あ繋がりますね、はいちょっと遠かったかこうなると、ちょっとバイソン厳しいですかいやいや、全然まだ行きますまだ行けるそから、あの、立ちーパン連打はあんまり怖くなくて、うん、アッパーで潰すっていう、よくある あ, ありがちなパターンもあればああそうですね、この立ち台パン、立ち台パンあとは立ち台ピックっていう選択肢もありますなるほどねはい。 あ, あと、はい、おもむなさあれは軽ラリー。えっ、ー、と見てから軽ラリーでストレートの場合は勝てるんですけど、万が一アッパーの場合 は, は ダ, ダイヤ足払いで直接潰しに行ったり。ああ一応タクになってるんですね。タクです。勝ッテが見えてから一応ラリーが間に合うんで。ああなるほど。頑張れば。いや深いね。意外。と。<笑>そんな感じじゃないという、ね。いでも他のキャラ使いに合わせるとくだらない組み合わせって。ー聞いてるんでああこ<笑>う、ね、はからないうやつはもう大丈夫だ。もう大丈夫 まあ、ダルシムザミよりか全然面白いでしょいや、両方面白いね、自分は、うんうん、おっと、あんまりミスったこれ、バイソン側がやるべきことは小ダッシュグラウンドプレート、これ出しまュマ削りますここまでいいんですけどこのアッパー…あ、じゃ あ, あのヘ…ヘッドで対空にこだわらないでできればああ…ダッシュアッパとかシャガミダイパンとかダッシュグラウンドアッパーあ、シャガミダイパンで、徹底的に落とすことをやった方が間合いのそうです、ね、調節が簡単になるんで ラッパー側があの空、ー、空振り空キャン着地で投げるっていう選択肢も高められますよね。ありますね。はい。まあ、反応できるを出した方がいきたいと。まあ極力でこのゲームとかこの組み合わせでバイソンがぜほぼやっちゃいけないのがタチガード。はい、基本タチガードをやるぐらいだったらしゃがみ大パンで暴れた方が相打ち取れるんでる飛びを基本許さない方向で。 はい、唯一あの中平出されると、はい、アッパーに負けるんですけど、どその場合あの立ちくらい状態になって降伏時間が短いんで大抵の場合くらい投げバイトできます。まあ、ちなみにバナとヘッドという選手も一応ありますか。まあその場合はまあヘッまあヘッドが出るならヘッドでいいんですよもちろん。あ<笑>さあこれちょっと歌舞伎君が結構いい攻めしてますね。ですね。で、はい、今このも。 ショーダッシュグラウンドストレートって、はい、硬直が短いんでジャンプライパンとかの出が遅いものだと、はいはい、もう硬直が終わってたりしていることが多いんで、はいはいまあ、理想はジャンプ中キックが<笑>しゃがみ硬直にかかりやすいんでおすすすめです、はい、今の最後削りしなかったですけど、はいはいはいはい、あれ削り確定じゃないあただ 光, られたそう 光, 光ったの見てからラリーっていう点だけだあーやっぱラリーがあるでラリーがあるから じゃあレンキャン、飛び込みからレンキャンだったら確定。こもちろん、そうですね、ガードガードまあちょっと怖かったんで、まあ安全に行ったという感じですか ね, すねさあ歌舞伎が二連勝ですよいいですねでもみおはちょっと、緊張があったが、今のはいい形で飛び込みをしました、はい、まあとにかくザンギが前に歩くという感じですよ ね,、はいそうですね 多少ダッシュブラウンドストレートを食らおうがもう必要経費なんでなんか遠くでもちもちしてタッチショパトに連打してるく序が一番よくないんでよくありがちなかといってぴょんぴょん飛ぶとアッパーで落とされますんでもう体力の余裕がある範囲内でできるだけ前に歩くこれ、歌舞伎んかかなななり見えてるんじゃないかなでも下馬用では多分もみ用の方が有利って言われてたと思うんですが。 まあ、相当頑張って練習したんですかねああなんか、あの、一応ある残技使いがスパーリングをし て,、えー、80あてか40点ぐらいやったって、えー、ポニーさんじゃないですかで は, ではないではないんですけど や, やってきたよっていうのは聞いてるんで、えー、いやポニーさんともやったっていう話は聞いたんですあそうねポニーポ残技でもやったいやなんか誰かのツイートで赤いザンゲーはまあただもみおさんはもみおさんで、はい、なんか<笑> いろいろ、黄金のバイソンをやってるときの噂もん黄金のバイソン誰ですかね<笑>あれミカさん<笑>噂さんも耳にしたんで、まあ羨ましいなとバイソンだった練習なんのかな。まあそうでなくても、あの沼さんっていうああ、沼さんいますね、沼さん最近はやってるかどうかわかんないですけどその昔、か, かなりやってるはずなんではいあのさ、人は株式ン3ゼロですが、もみおンはまた一本取り返すなんとかね 一本取りたいですねこうするはいわかりました、はい、ポニーとやったよーって書いてあるおー<笑>ーおあははっあっあっあっいいなお三恵はなんとかねあっ勝、まあ、取らないと、はい、やっぱりねパニクるんですよ実績って経験者の方で先月やってるんで<笑>、うん、見てました おっと、これは歌舞伎で相当、攻め攻めですね。まあ、本来だとね、あれもね、はい、バイソンがやるのは怖いですよね。まあ、かなり風刺紛れの行動に近いですね。なるほど。ま、はあ、い、それがうまく肩にはまって、はい、勝ち勝ち星を重れてるよ。そうですね。ううすまあ、まあ、あの前線中にクラうのは痛いんですけど、とにかく前に歩いてほしいですね。残りになるほど。はい。あと、バイソン側は、あの バッファローヘッドバットって中だけ硬直が短いみたいなんでなんか遠距離からかすがせるように出してきていうと反撃がかなり難しくなるんでなさあ噛んで最後は強気このあともちょっとねあのー、スパコンとヘッドっていう、はい、溜まってるはずなんでそうですね、まあ、怖いところ怖いですけどやっとやっと一かなこれではい、おめでとうございますやっと1とノリオさん多分残業応援してると思うんで<笑>心情心情的にはどうしても残業に入ったんで まあ残り使ってるとバイソンと竜っていうのは結構ね腕の見せ所どどってところありますよね。他のキャラと比べれば確実にバイソンは残いけるんで。ね、立ち壊しなんで？立ち壊しって結構その至近距離あのなんですかねダッシュグラウンドストレートの、はい、えー、っと。 がその立ちオパンレンダーに勝てる間合いって決まってて、そこよりも近い間合いの場合だと置くように出すとダッシュグラウンドストレートを潰し合ってあ、距離しかも硬直がゼロなんで、ガードも間に合うと、確かにやばいねそうですだからワイト使える、からバイソンもそれに対して、ちゃがみ中盤キャンセルダッシュグラウンドストレートを置き始めるっていう、判定勝ちしてキャンセルで出されるていう、ひどいことをされる。 そこにまた読み合う あ, ほう あ, さあ2ラウンド目は、かぶと君がかなりリード取ってる、飛びたくなるんですけど、我慢し て, っていきたいですね、まあ、これでもザンキまだありますよね、そうですねワンチャンあるんだが、いや、画面端、これあるぞ、さすがにヘッドたまったなさあ、TKY 先生がなんかザンキーの起き上がりに飛び込まないけど、安定ダイスって書いてあるん、まあ、ですか、ね。 まあいいろろパターンがあってジャンプショーパンで飛び込んで刻んで、うんまあ、最, 最終的にキャンセルで締めてゲージをために行くっいう人が、あとは押し返す目的としてやる人は多いですけど他に玉島さんがやるジャンプ大キックで、はい、ラリ の, あのやら足元のやられ判定を狙う感じの判断を狙ってくる<笑>あのバイソンもいるんでまあ極力、ラリーはどちらにしろ出さないですので、押し返した方がいいです、絶対バイソンは。 うん、必ず押せるんでさあ、今のは、強気にいってまあ、ほぼほぼ負けたっていうところハ、まあ、ブキン側をね、一回飛び通しちゃったんであの時にね、脱破が出ればまあ、カブッテッシュなんだけどさあ、モミオは取り返して 3-3 に持ってきたところおしい、おっとうわ、ミスった、ちょっと早かった ザンギガがテンパってるとついついその台足払いから下げれる時も歩いて立ち上キックで重ねに行きがちなんですけどそうするとヘッドを解除できないんでまぁ浮いて下げていってほしいですねアントヨはなんだかんだでど難しいですよねいや、バイソンはまぁ、なんだろうプレイジー以外は簡単なんであぁ、なるほどプレイジーはちょっとミスると今みたいになりますけどしっかりとはいヘッドに対してはねはいかなりゆっくりめでも、はい、そうですね雑な詐欺でも いけるんで。まあ、毎回リードしてるのかぶってなんですが、モみオもワンチャン力があるんで。あ、こうして、今のはでかいぞ。いいですね。さあ、これ、しんたか。おお。そうなんだ。二 ラ, ラウンド目大。大スクリューはね、減るんですよね。二、はいね、ラウンド目はね。減りますね お, っはいおっと、これ、画面端きついぞと。今、ちょっと歩いて、何か。 うヘッドを誘ってっていうのもあったんだと思いますけ ど, どあこれはいいくらい投げ、大志君、して、完全にもう対空機系が間に合わないと思ったらもうダッシュストレートで横の押すていう形で、はい、そうですねトトの画面端を背負わないような形にしてますけ、ねはい、これはさすがにリーチさ今のも多分ダッシュアッパーが一番いいんでしょうけど。はい まあ、ちょっと反応が遅れたんで、はいまあ、グラウンドで、まあ、着地さえ重ねにいけば全然安全なんでなるほど、正しい選択だと思います、まあ、えダッシュグラウンドストレートをガードさせた後、と、ただ後ろに歩いたりバックジャンプするだけでも、ダッシュグラウンドアッパーで溜ってためがたまっちゃうんで、まあ、意識すればもう毎回アッパーでオンのように乗せるダッシュアッパー早いですかね、ダッシ ュ, ッシュ行ってみたいな ちゃんと中膝で潰したにいったっていこう、はい、今の着、硬直中に当たったんですかね、あーさっきの中膝です か, か, かり で, す、ね、あで か, かかりで中膝を潰したなんです、ねうん、でその後もう硬直があれ短いんで、はい、中膝ってあの他のキャラの普通にジャンプ中攻撃ってのけぞり長いじゃないですか、はいはいはい、中膝ってあれ、弱攻撃と同じのけぞりの長さなんで。 マ、ま、ド、あ、ックすぎるんだけど。これ<笑>しゃがみくらいだろうが、うん。ってことなんで紅色に近い、はい。スカイ4人、はい。理想的なアップはですね。台風としてこれが出ると、はい、残虐はもうちょっと止まりますよね。納得です。はい、でもダイ置いても、ね、狙われちゃうんで。うん、さあこれはもう罪ですか。いやまだ頑張れ。<笑>まあスパコンがローガー基本見てから光るかダイヤ支払い出せば。 二択になるんで完全な積みていうのはダウンを奪われて、はい、なおかつスパコン分のドットがもうなかったらもうアウトジャンプショパンからの一打でアウトだと思ますねはい歌舞伎くんが半分取ってますねうん、まあ、長期戦なんでねまだまだ分かんないですよそうですねもみをザンギがちょっと伏線をしているぞさあ亀梨これは確定ですかーいやー今のは あ、でもな怪しい、まあい、ほぼ確定と見ていいでしょう、なるほどはい、またぶん今のしゃがみくらい見てから連続型やめた感じですよね、はい、あスクレーですかただボディーがちょっ と, 当たるとしゃがみに当たると当然あ、あんなふうに、ね、離れちゃうんで、や本来はショーキックでやったほうが、ね、いいですね、おっとバニシング。悪くはない、<笑>あと、ねま、が続かないですよね。 おとこれはもったいないちょっと怖ったかさあしっかり出しておそらくそのヘッドの暴れを中ヘッドだけに絞ってる可能性がああ、なるる。ほど。ちゃんと分かってるんかう、うん、確かに中ヘッドの、ね、暴れが一番ね硬直が短いですもんねなぜか硬直が短いんですよ、うん、そう歌舞伎側は結構弱臭と、はい、使い分けてる感じですか ダッシュグランドストレスですかいや、ヘッドですねああヘッドは中、中、まあ、一発中一発でいいんじゃないですかね硬直短いんであ、またまだもカブッペースでこれ6持ってるとまずいぞついラリアットとかでお願いをやりたくなって実際当たることもあるんでけど、前進ですね、やっぱりただ、そこらへんよく読んでますよね あとは傾向としてタチショーパンレンダーで止めるとバイソンが手癖のようにタチダイパンとかで暴れてくれることもあるんで、はい、そこあたりタチショーパンで潰されたバイソンが何を出すかっていうのを覚えながら駆け引きをすると打開策になるかもしれない、はい、今のちょっと一方的に勝つもあいかもしれない今のアブキュー3連勝ですかこれはさすがに厳しいかかなりいい 立ち回りをしているん で, で、ね、ちょっと煽りどころがないんですけど<笑>いや あ, <笑>あそのがいいか煽り要素があまりないんでそのまでいいとさあダブラリーもしっかり読んでたやし読み合いかなり勝ってますね素晴らしいですバイソンもしっかりやればこんなふうにいけるよとちょっと今のスタミンシミスかちょっと多かったですね前に歩いていきたいがラインを稼ぐ おおっと い, い, いいスいそうですね。中膝は結局、硬直が短いんで、暗い投げを選択してくるバイソンが一番きついですねしかしまだこれは分かんないぞ、一発壊せばスるからいけるんですが踏み込みも大事なんですけどたまにはショーパンで止めに行くところも見せないとっいうところですね、まあ、バランスです。お、事事故故が、これは事故が。いや いや、前によく歩いたがバックジャンプでリーダ ー, ー残り15秒光ってからでも一応返せるんで反応におっとおー今の立ち台キックはうまく出させたといった感じかちょっと反応しちゃいましたね<笑>いいですね今のマイソン側も多分ガード間に合ったと思うんですが<笑>何かやろうとしたのが<笑>まあス鳥さんが一番いいんですかねあれは<笑>うんおっと前歩きでいく位だけ これは最大。ここまでは確定ですて。ああ、さあこれお、ね、知らなかった。はい。これは確定。はい確定。確定ね、はい確定です。さあ三取りました。会場の雰囲気はなんか完全にモビオ応援ムードになってますが。六<笑>対三。 まだ全然いけると思うよ。まあ全然いけますね。はい、こっからはもう多分遠いですからね。とにかく相手の癖をどれぐらいお互い情報収集がするか。こ、まあ、れですね。はい。まあ、今のところ株券はかなり読み合いを勝ってる印象ですが。そうですね。まあ読み合いがね五分ぐらいになっちゃうと残業多分勝っちゃうんで。あとこのミサ痛いか？八角ですしししかかこれで。八角。はい。 もう勝ち角なんだもう逃げれないとさっも詐欺さえ成功すれば勝ち角だったん画面真ん中だからでも全然やられると思うそうですねただ画面中央でなんだろう投げる時とかは極力噛みつきとかの方がいいかもしれない区切りが続くんでかみつき、はいい はやっぱり痛くないですね全然痛くないですね、はい、あと今みたいな間合いがおそらく絶妙な刺さる前合ですああれが、あれはもうあ 飛, ぶしかない飛ぶかジャンあのしゃがみ台を置く、置いても一応潰せるんで、これは耐久がしづらいと見てね、ベッド、うん、しっかりと決めて、だんだんいい感じになってき ま, は、はい、ましたよ。よこれ マイソン側としてもね先にリード取って逃げ切りたいっていうのがありますよね。マイソンユ有利。<笑>本当か？クセが読まれるとマイソン側は結構つむと思うんですけど。おお、これは端か？しっかり出せ。終わった。これは終わりですねです。しっかりと連動を決めて集中してますね。 ま、あ下がんでれば連続技、使ってればスクリーですねはい、はい、で、あのー、起き上がりのダウンの時間が長い上にいい、ね、ほうほうほうえっ、ー、と、ヘッドの溜めが遅いんで必ずもう、ループしますダイヤ支払いで締めてもああ、なってしまうとバイソンはもう何もできないとはいこれはお、もみ屋がいいですね、カブツかけてる人お、タチションもちょっと、今の遠距離になっちゃうよねい や, よいや、よろしくないですね 遠距離は近距離か近距離だし離ショーパンになっちゃいましたねあれ遠距離で行きたかったんですよね、多分でも遠距離だと、ひょっとしたら詐欺にならないんで、クレイジー食らってた可能性があるんでおっと今のはクレイジーを見ーーさあ、かなり高度な読み合いが発生してますが、ガブキ君はクレイジーをあえて打たなかったという あんまり無理をする必要もなかったかなクレイジー読み読みですかあ<笑>ペットはあ、今のダイヤ支払い本当に良かったですねあの、超ダッシュグランドストレートをダイヤ支払いで打開するもうそれだけしかないんで飛ぶ…あ近い方がいい失礼しました飛びで打開するとドローマンになるんで近ぴこれはまだ分かんないです全然分かんない、全然分かんないですいあと しっかりーコパンから刻んで、もみうは3連勝で6号、今までなかったのか、10対7っていうのがあったような気がするんだけどラウンドファイトさあ、近年にまれに見るいい勝負。 削りも丁寧にやるのがバイソンおっとこれはしっかりと台足を読んでのスクリューちゃんと壁側に持ってってそうです、ね、もう一っ決まりますね、はい、さあここから読み合い読み合いですね大おっと今の確定したんじゃないか今のはあ中断を狙ってたいや確定はしないですねもちろんあのクレイジーがたまったんで横ためはああクレイジーがあるんですねなので、はい、それで中断に行ったんですねははいはい、はい、そうです いやーやっぱ失敗してますねあとであとこれはちゃんと投げ返してるしゃがみ大パンだったのかな今のばれる は, はそうですね、はい、しゃがみ大パンやっぱ万能ですね<笑>あれは極悪で本当にいい技ですでで<笑>おいいですねでこれワンチャンスあるぞあ、りますねあとこのチューヘッドの隙が 中ヘッドでも一応しゃがみ台足払いが間に合うんですけど弱だったらあ、弱でちょっと前が場合が分かんなかったっていうお、いいですね、中4連勝で追いついた、はい、分からなくなってきましたこれはちょっと苦しいか100百りになった だしでさだって終わりですねいいぞ終わ り, 終わりはい終わりらしいですあとミスターちょっと遠かったかまあジャブ連打しておきばあとは基本的にはもうほぼ勝ちですいやこれはちょっとまだわかんなくなってるけどただクレイジーを食らうと死ぬダイパン2個ばんまぁ、あ、あれはもうどうしようも歩いてダイヤしルくだしないですかまぁ、あ、立ち寄っパン連打を立ちダイパン あ立ち大キックで一方的に潰したりとか頑張る方法はまあ一応あるんですけど不正です。お、一番今の一番いいですね。いいですね。まあ発生一番早いですからね。今使ってたジャンプ立ちチューブパンタイプも結構不正です。あのバイソンの。なんか完全にペースが。連勝でついに抜いた。<笑>ちょっとねここはなんとか取り返したいですね。 んなも一応アドバイスしてますね、専門の結構ね、重要なんですよ、<笑>割とね、ワンパターンになっちゃうんで、負けてるときは特に、まあ、前回の、ねあのー、駒野道の私、白石君にはだいぶ助けられましたから、<笑>さあ、これは位置をき切り替えて、ラインを変える感じです、ねまあ、逃げれば全然バイソンありですよ、ここからでも。おーっとおーー弾きーこれは厳しいか <笑>歩きスクールではなく歩きパイルはじきパイル確かに逆止まりないっすろああなるほどいろいろあるんですねそうですねこの理想的なダッシュグラウンドアッパータイプあうまっこの位置かどう前跳び あれをどんなにあのジャンプ中ュキック出されようがダッシュグランドアッパーきっちり出せばあの勝てるんで反応次第ですね。遅れると潰されるんですけど。ライン変えて、大脚の差し返しの大もすごかったですね。おお、残り体力はやっぱり厳しいかバイソン。最後は歩き台ダーシャ触って八二六三六ぐらいから六連勝ですね。だ、ま、六、あ、人からですね。六人から六連勝ですね。 あと2つもみおはだいぶ落ち着き取り戻しましたよ置き台やし払いが刺さり始めてるっていう、ね、まあ、勝ち始めて落ち着きなんですかねやっぱりバイチ、ンが大パンにあれがもうピンポイントですよねもう返せないですねうまい大パンチ体力同じぐらいだったらやっぱザンギーの方が 最後大変ですかちょっと見分けがつかないんでわからないバイソン使いでじゃないとわからないかもしれないですおっとこれは画面がしてこれは終わったんじゃないいや、あれはまだ詐欺間に合うと思う詐欺 間, に合わないあ間に合わないと思うんで、はい、なんとか取り返したいカブく君ダッシュアッパーうまい歩いていたってことダッシュアッパーですか まあダッシュ、あんまりこういうダッシュアッパーを使ってくるなら、うん、あのダッシュグラウンドストレートはガードしつつ。はいはい、ダッシュグラウンドアッパーだけ、スクリューですやり方があるん。あ な, るほなるほ弾いいでほはき。はい、そうですね。は、まあ、それができなくなっても、しゃがみチュッパンで、最悪ストマックできるんで。あ、ストアップね、はい。いや、これが、しちゃった。これは継続はしないです。ないまず、バックジャンプしましたね。まあ、それを見越して、ダイヤ支払いとかで、なるほど次の。 いやい、これはきついかな。いや、本当にミスター。しかし知らない。残機大量だ。はい。これはなんとかブって取りたいが。やっとおわおわ。あっとおミスター。いや強気のバニシング<笑>リーチですね。しかしモミはちょっと納得いってない。顔してるわ。<笑> アブューもだいぶ疲れてて対応を多分ね長期戦対応キャラの方が後半辛いんですよ何言った今の何はちょっと余計だったがうまく逆に投げて画面端はなんとかない飛び始めた 大パンチが当 た, たったこれはスクールで、定おミスター、いや、このミスはちょっと…忘れましょうまあ、疲れてますね ま, まあ、長期戦ですからねまあ、モミオも初優勝ですからね何をどう間違えれば…おっとダッシュストレートあんまり見ない選択肢ですね逆読みですかちょっと多かったんで たぶんガードしてるだろうという読み合いじゃないですかね結構強気にいってるんです逆にそれが裏られてる感じラッシャーパーこれはおいしいこれはちょっと厳しいかヘッドでうまく返してうまい最高はイキックスかしスクルーで勝ったのはもみおさんゲームおめでとうございます8連勝 じゃあ勝った方コメントをもらう感じですよね。じゃあ勝者インタビューということでもみおさんの方。えー、もみおです。えー、すいませんお疲れ様でした。ありがとうございました。いやあちょっと前半苦しかったです。かなり苦しかったんですけど、まあ後半ちょっと持ち直せてまあ良かったんですけど、ほうほうちょっとあのミスが。 ミ ス, ミスがちょっと多かったんでそこら辺ちょっとまた改善して、えー、バイソン戦ちょっと組み立て直していきたいなと思いますまだ上を目指すということですねはいであとはそうですねちょっと話変わるんですけど話が変わった、えー、とストフェイスはス、いはい、僕も参加しますんで あ, ありがとうございます、はい、よろししくお願いします3タイトルエントリーしてるんでん全部エントリーしてるらしいんで、はい、んありがとうございますあと津田沼エースいます会よろしくお願いします 今月はあと、はい、今月はいつ今月はあと30日です30日30日土曜日に曜日やりますのではいよろしくお願いしますじゃあよく皆さん空いてればもみを縮小会みたいな形で行っていただければと思いますんで、はいはい、すいませんありがとうございますよろしくお願いしますいやー、えー、強かったです、はい。ありがとうございましたじゃあ次の小物の告知、はい、じゃあ俺先行っていい<笑>、はい えー、とじゃあちょっとあの告知を一つこれです、ねえー、ストフェス、えー、といろんな方に、えー、エントリーしてもらっててです、ねえー、現在、なんと X だけで72名のエントリーが来ております、でえー、と出ますって言ってる人も入れると、80人ぐらいなんで、あと20人集めれば100いくんで、あのー、まだエントリーしてないって方は、ぜひ予定ない方はあのー、エントリーしていただければと思います。 あの100人突破したいと思ってますんで、アニコレなんで、ちょっとね、家庭用イベントなんで、あのーまあ、実機税、えー、ちょっとっていう方もいるかもしれないんですけど、あのこれを機会にね、ゼ、あ、リ、のーとかサードの大会もやってますんで、えー、そういうつながりができればいいと思ってますんで、ぜひよろしくお願いしますえ3月17日、日曜日の長野レッドブルーで行います。 えー、参加費は無料。えー、X の大会が12時からスタートですね。で、03が1時、えー、サードが2時から開催しています。で、まあ大会でエントリーできない方も、あの、のじあい台も用意しますんで、あのー、ちょっと12時間に合わないんだけどって方も、あの、のじあいだけでも来ていただければ、あの、中野レッドブルに100人以上来てるっていう絵を、ぜひ見たいんで、よろしくお願いします。じゃあ、草大丈夫 あ、もしもし、草です。えー、っと、歌舞伎くんに、もうまずは、両者ともお疲れ様でした。えー、今回の、えっ、ー、と、小物道なんですが、歌舞伎くんの方から、あの、僕に、あのツイッターか、ツイッターの方にメールが来まして、ぜひやらせてくださいというお話がありました。そんで、話を聞いてみたら、多分、FOX の日だと思うんですけど、残疑とやりたいと。残疑指名で入りました。 で今回、まあ、僕がもみより声をかけて2人のカードが実現したといったことになりました、まあ、もう歌舞伎君の方は負けたら波紋食らうかもと言って<笑>ちょっと<笑>たんですが、まあ、結果はどうあれ、本当にいい試合を見せさせていただいたのでありがとうございました、まあ、今回みたいに、あのー、このキャラとやりたいみたいなことを言ってくれると僕も、あのー、なんていうかマッチング合わせやすいのでそういうリクエストでもいいので、もしやりたい人いたら。 僕なり、ニカさんなりでも、とりあえず声かけてもらえたら、まあ、あるいは、あのー、こぼのみのツイッターありますので、そちらでメールくれたりしていただければと思いますので、よろしくお願いします。で、じゃあ次回の話ですが、次回はまず日付が4月の13日、あのー、日曜日じゃないのでお気をつけください。ランバトの後の、まあ、大体21時半か22時ぐらいになるかと思うのですが、 ネイルスターカップ16決の2人が戦います黒岩ワン本田対ユーベガですといったところになりました、まあ、ユーベガさんと黒岩さんのカードなので、まあ、ちょっといろんなちょっと な, なんていうんですかねユーベガさんはまずあの誰とやりたいみたいなのをいろいろ悩んでたんですが結局候補に挙げたのが俺が勝てない人みたいな感じで 選びました。で黒岩さんはもう誰でもいいって言ってたので、まあ、やりやすかったんですがそんな中でこの前ネイルスタンカップ見た方は覚えているかと思いますがユーベガさんの DJ2 体殺された後にユーベガさんがベガを使って黒岩さんもさんも逆三立てで勝ちましたそういう結果になりましたそれが小物道だとどうなるか皆さんご期待ください以上です はい。というわけで、えー、今回も、皆さん、えー、ご視聴も、そうですけど、参加してくれた方、お疲れ様でした。化け物道らしいですよ。ははは。面白いね。はい。ということで、えー、まあ、今日はイベントはここまでとさせていただきますが、今月の残りの日曜日、イベントいっぱいあるんで、イベントいっぱいあるんで、あのー、 ストェスもあと、XS と、XR と、えー、30日 の, あの農業さん、きょう解説、本当にありがとうございました。農業さん、助かりました、ありがとう。はい、はい、あ農業さんあの、X ゲーマーズがすごい興奮してますんで、農業と TMF で10先やれって。 いっぱいやっちゃった、<笑>はい、あのー、要望があれば、どんどん行ってもらえれば、こちらもね、オファーしやすいので、はいということで、まあ、配信、ここでストップいたします、皆様、本当にありがとうございました、お疲れ様でした。